痩せたい部分が多いすぎて何からしたらいいかわからん辛い動画は続かんし腹筋は体が起こせれんそういった方でもお腹を引っ込めるための根本が全部含まれた動画を紹介していきますお腹痩せ足痩せむくみ取り反り腰解消腰痛改善老廃物流しリンパマッサージ今回の動画1本で解決します寝たままできますんでスマホ持って一緒にやりましょうまずは腰を丸めたままでキープです 腰腰が硬くななると反り腰になりにますしっかりね腰をぐーっと伸ばしましょう<音楽>少しずつバージョンアップしていきますんで頑張っていきましょう<音楽><音楽>オッケー。 今度は足を伸ばして腰をちょっと振りましょう。足をぶらぶらする感じ。腰の筋肉をね左右動かしている感じで。片方だけ腰が痛いよっていう方はねこういうのもおすすめです。 のメニューきつい目にはいますが難しかったらね伸ばしてもいいです今度はお尻をキュッと上げたら腰を曲げるお尻を上げたら背中からゆっくり下ろす感じお腹をずっと引っ込めると骨盤が立ちますので立てた状態を作っていく感じです お腹のへっこんだ状態が立ってても作れますので頑張っていきましょう、okay. 次は足を引くのでお尻の上げ下げですお尻を上げた背中からゆっくりつける感じ 腰の隙間を埋めながらね、お尻を使いで。す。今、お腹触ってみると、凹んでますよね。この状態が作れますから、姿勢っていうのは、ねすごい大事です。半腰も一緒です。はい、休んでいきましょう。 膝をできるだけ開いた方がいいです股関節の下経後を、ね、伸ばすとリ、ね、ンパの流れが良くなりますから最後からよくり 今度は股関節の内旋を行っていきます内ももを床につけるようなイメージで動かしましょう。体がよじれないように、ね、倒す足以外は体を固定したまま、足も動かないように、ね、内側にする足以外のところはしっかり止めたまま。 周りの可動域が良くなるとね、血流が良くなりますんで。はい、今度は片方の膝を開きましょう。膝開いたら腰の隙間が空くんで、うめえ感じ。膝開いてね、隙間できないように。ズボンをかけたままですね。お腹引っ込めてくと、骨盤がね、立ちやすいです。 前がね、にわんで足をり上げて、今度は両足パカッと開いてお尻を上げ下げ。 よしこいしっかりおかあちゃんのを横に振る 真っ直ぐにこう振ってみてください横にお腹も引っ込めたままおっしゃって OK、ね、今度は。 これで、ね、一をおっと骨盤を折ってそれ腰の回収がねできます、ね。 えー、さらに2種目とっておきなメニューを紹介します片足膝を持って足をねこのように入れ替えていきます行きましょうド体を起こしたままスマホ持ち替えてもいいです腰の丸めた ま, ままで足をゆっくり入れ替えてみましょう 座ったら手を前に伸ばしますこのままゆっくり倒れて手を真上ここで手を振りましょうスタート きいた